皆様ごきげんよう、ひさめです。キャラクターボイスは、ゆずきゆかりでお届けしています。2022年12月16日、今から話すことは、完全に私の妄想なので、くれぐれも取り扱いにはご注意願います。忠告はしました。さて、今みんなのお知らせ広場に、面白い現象が起きています。まず、大前提として、毎日いいねで福引券がもらえます。みんな面倒くさがりなので、一番上のやつにいいねして終わりになります。 すると必然的に一番上のやつがトップ10掲示板に昇格できる確率が跳ね上がりますスライムベスが人気投票を1位になったのと原理的には同じですそしてみんなのお知らせ広場で特にバズった投稿については2番戦時や3番戦時が現れるというのも過去の実例で確定的に明らかです一番最初に2番戦時がたくさん作られたのはウェイトブレイク式ダイエットのあたりですかね ただ、それらは2番煎じを作ること自体が結構難しかったりするので、次第に消えていきます。ところが現在、2番煎じどころか100番煎じくらいまでいきそうなネタが擦られ続けています。みんなとっくに見飽きてるのに、次から次へと出てきます。コールドを払えば誰でもみんなのお知らせ広場に掲載できるので、これ自体を止めることはできません。しかし、トップ10掲示板には意地でも昇格させないという流れが巻き起こっているようにも見えます。 現に私も、そういう投稿がトップ10掲示板に行かないように、それ以外全部にいいねしてる始末ですからね。というのが、私の妄想劇なのでした。あくまでも私の妄想です。大事なことなので何回でも言います。事実とは異なる妄想です。というわけで、本日の動画は以上で終了です。それでは次回の動画でお会いしましょう。ここまでのご視聴ありがとうございました。